だかった…から弱かった普通に僕らはその人には侍史上最悪の罰ゲームが用意してあります正解はマックさんおっおっ747うういしごいし<音声>じゃあマシンにますはい321ウィズ・リミテッド<笑>大変失礼しました と<笑>水<笑>リミテッドが巻いておったぞどうなってんだこの鍵盤は<笑>なんだこれ空気おかしくなっちゃいましたねい<笑><笑>ってこいしたぞ<笑>お 前, お前<笑><笑>なんだあいつは誰だあいつは<笑>一応代表あ代電気はな、い、ん で, ですかあの企画をバグてきましたお。持ってきました持ってきた さっくり言っちゃうとカロリーオークションって言っちたちょっとバズってる企画ですで何をするかっていうと例えばここにあるお菓子が何カロリーかっていうのをみんなで当てるんですよ当てるんですけどそのオークションって高い値段つけた人が競り落とせるじゃないですか、うん、もうこの時点でちょっと振り切ってるんで難しいと僕ら侍クルーにはあんまりね頭のいいことできない理解ができなかったですうん俺もできなかったからそのーね参考動画パー流れてると思うんですけどもそれか概要欄か意味が分かんなかったです <笑><笑>ちょっと弱かっただから弱かった普通に僕らはお題として出てくる食材のカロリーを当てようっておおはいえ、これ当てたらどうなんですか当てた人は別に特に何もないので次の問題で参加しなくていいだけですほうほうほうほうで一番遠かった人は、はい、その食材を全部食べなきゃいけないああなるほどね、はい、でもこれ多分僕にとっては逆に嬉しいっていう。 そうですで、す。そのルールだと別に鈴木さんは罰ゲームにならないの、うん で, うん、ですか僕はあの匂いの強い系が苦手です、ね、ジビエとかあと辛いのと熱いのは結構苦手ですなんでそういうのいっぱいちょっと用意しといたんでそれでちょっと罰を感じてもらえるかなええ ど, どこのジャンルだろう辛いのどううええそれはま あ, あの彼が全部出題してくれたんで。 早モルの使い方をあれだなもう手手玉に取るようにやってるなで、さらに<笑>すげえな今小刀ぐらいです そ, <笑>それでなんだっけえあれっすあそう、一番食べた人が、うん、結局一応負けっになるじゃないですかうんその人には侍史上最悪の罰ゲームが用意してありますえっ 一番食べた人がはいはいはにはいそれはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはとはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいう触りだけ欲しいはののいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいでい左上ではないはいはいえ上はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいでいかえ、そうない あ、そうなんですか。<笑><笑>はい、すいません、いろいろすみません、はい、はい、はい、はい、上ではない、上ではないです。わかりました、わ か, かりました、やりましょう、じゃあ、これ。いや、第一問からお願いします。うん、はい、じゃあ、お願いします。はい。ででん、こちら。ファミリーマンのデミトマト仕立て、ミートソースでございます。ファミマのミートソースのパスタ、ちなみに大盛りですパスタ。大盛り、パスタってカロリー高いような気がするんだよな。麺です、ね 麺さあシンキンやべえこれやべえ開けたいなは い, はい書い た,、はい、よ書きましたあ直感ですかあああああああああああああ降ってきた降ってきた降ってきたや<笑>降ってきちったちょっと面白いでこれ面白いです、ね、うんちょっと面白いオッケーいいよこれもできたじゃあいきますじゃあ今回は吉高、はい、さんからお願いしますはい600おお どうなんだろう、え僕いいですかはい僕はちょっと高いですででん805割と高 い, い大盛りだから大盛りだからこんぐらいいくかなっていうイメージ僕630です俺、うん、俺だけちょっと抜けてる感じになるのじゃこれそれでは正解の方いきたいと思います、はい、正解はマックスさんかですおっおっおお七百四十七。うわおっお 吉坂さん、プロの料理人だったんじゃないんですか<笑>栄養価とか全部把握できてないからだったんじゃないんですかいやー、うん、なんかもう鈴木さんの飯ばっかり作ってるバグっちゃっても<笑><笑>でも今もういきなりあれで、ね、罰ゲームに近い人になったからね<笑>この一問ででマックスさん今回はお休みですあお休みか次あ高みのム難しいんだそうっすそうかそうか続きました、こちらの商品え、これって全部ですかえっ、ー、と ミニシュ 全, 全, 全部、全部、全部、ミニシュー。これが、ちなみに十六個入り、おお、ファミリーマートのミニシュー、カスタードホイップ、十六個入りですね。おー お, ーお二人でね、考えていただいたら、これでも吉高さん外れたら、もう終わりだね、これ。もう終わりだよね。ち吉高、お背中くのがよ、おい、どうした、どうした。ビビってんのか、おいおいおい、黒黒黒。ああ。 はい、はい、じゃあさっき吉高さんから、でミニゴリちゃんからお願いします。五百キロカロリーです。ちなみに五百キロカロリーの根拠ってなんですか。シュークリームの大きさで、最初八百とかあると思ったんですよ。 うんうんうん、カスターと か,、うんうん、とあとかなり高 カ, な高カロリーかなと思ったんですけどさすがにこのかわいさでそんなことないだろう<笑><笑><笑>なるほどね<笑>そのかわいさマイナス300で500でああ800マイナス300の500です で, すで吉高さんは38それはどういう理由ですかなんか1個30キロカロリーもあんのかなと思ってああ 16,、はい、16個です20ちょっとぐらいでないのかな ストーーですなんでそういうこと先に言わないの正解でございます。 これはじゃあまた吉高さんが食べうとといここですねこれなんかあれだね、ちょっとあの次ぐらいに吉高さんが食べ出したら、ちょっと俺らあれだね、どういうテンションでいっていいのかちょっと迷い出すゾーンに入ってくるよね、これそうだ。ワンちゃんこれ、吉高さん全部食べなきゃいけないじゃって出てくるよいやもう、これもう、大丈夫、吉高さん、これすげえよ、ワンちゃんこれ。大丈夫なのこれ。一人パーティーしてるじ<笑>一人クリスマスパーティーみたいになってる。で、ここで、パスタ。 到着しましたねすごいですね、なんかどんどん借金が膨らんでいくん な, い<笑>なんか<笑><笑><笑><笑>うん、<笑>うんシュークリームは美味しいおーでも、食べやすいよ、ね、ちょっね軽いからねちょ っ, っ<笑>あっちっ次は、コンビニのお兄なんでヘビーだなファミリーマートさんのシーチキンマヨネーズ あ, ーあの後巻きの方ですねシーチキンマヨネーズ シーチキンっていうのがまたレッスンちょっとちょっとマイナスしてきますよね。オッケーいいわオッケーです、うん。じゃあいいですか。はい。じゃあタミヤマックスはい。行きます。僕が思うタミヤマさんのシ、えーチキンのおにぎりのカロリーはこちらででん、二百四十五キロカロリー。ちょっとこれね、ひょっとしたら二百ないかなって思ったんですけど、マヨネーズ使ってるっていうところでちょっとこのぐらいはあるかなっていうので、なんだろうもう二百五十近辺かなっていうので、まあ二百四五。 ししました、僕は。はいいいははさおー5キロカロカリここれ理由はこれ理理由由ちょっっとた、はい、で, で, で、もね、しまで好きだから200もあったらまるだけ あなたで一番面白い あ, のあのちょやっぱあれ持っぱ持てるね。ああななたたえんんわとと<笑>面白いいいいいいねそれはははははままあ、自分ののを込めて170ぐらい、はい、というわけででしたがになる答えはいくつすすか、うん、正解一番、はい、近いのはマックささおいしょだ好き こちら、こちらマックさんが好きなラム肉でございます。最悪のマジスだけどえ、それ、羊っすか。羊。うわ、き、ラムチョップみたいなこと。ごめね、これ知ってんだ。お<笑>かしいでしょ。な<笑>んで知ってんだって、一<笑>日五十本ぐらい出してた店で。ああ、牛さん。調べた<笑>はい。 それでもウニ割れちゃったらです300です理由は1 5 0グラムってヘルシーシンプルに2本あるので時抜け3 0 0とって顧<笑>客中、うん、グラムをカロリ<笑><笑>ーに置き換えたわけですなるほどなるほどなるほどじゃあバックスさんはい僕はヘルシーと言われているお肉ということでこちら3 5 0キロカロリーだいたいもうちょっと多いから正直思ったんですけどやっぱり言ってもヘルシーと言われているというお肉ということ 考慮してるとまあ、でも下げここれぐいす最悪だな。<笑><笑> ち<笑><笑>ちょっとこれかえしちょっとあっとととのよ嬉ししししい<笑><笑>やーだーいやややだだこれてまじゃあ吉田さんって言われて。<笑> どうしたかんか下が弱まってるけど<笑>多分なんかさっきよりもエネーズいっぱい使ってそうだから300 <笑>これ僕出していいですか次はいどうぞ一緒マジか380円ですお お, お, お結構高いね あ, あできたか<笑><笑><笑>僕もね吉田君似た牛ですこれは3 0おにぎりが236とか出しますが米じゃなくてパンなのでそこも含めて<笑> 80円出しましたこれいくつですか 正解は三百二十四兆。<笑>あれってことはこれ 品, か品数品数だとここ並んだんですかちょ？品数だと並んでますね。ねおちょっとあれだよ罰ゲームちょっとやばい。ちょっとつられてる。何の罰ゲームが来るか知らないけど、でも結構なんか話し方的にやばいっぽいから。一旦マックスさんまず。あと一回間違えたら。 あっゃんくしいおいほなななででそすすか<笑>しくないですか美味もう味の前に匂いでもうあの本当ダメなタイプの匂いだこれ。 太って食えるようになったね。昔食えなかったけど、ね。ちょっと待って。<笑>食えるかもしれね。そ<笑><笑><笑><笑>うょ<笑>ですよ。もう一旦食えるよ。というわけで結構うまいかもしれない。いやあのまあ昔の自分いますけどちょっと違和感はありますけどでも前ほど飲んでバーっていうのは、えー、<笑>うん、うん、<笑>これ肉自体は結構うまいかもしれない。あまあ匂いちょとさえなければうん。うん もうじゃあただのご褒じゃんただの食ってんだのタイトルでしょ続きましては<笑>新発売<笑>抹茶のモンブランミリーマーーですン<笑>モンブランケーキ基本的にはれるですいこれがいやこれただのやっぱ甘いもの基本的にはカロリーーさなんでよしいいきます いやあいましいましす、ちょっとショート。<っ><笑> 前も踏んだか ら, さ、うん、うちったら結構あるんじゃないかなっていうのとあとは<笑>モンブランだからいやでも食べたいってこといや<笑>いやああそういうこと<笑><笑> 320いたチョコとそんな変わんねえんじゃないかな、量的に、多分ん、たぶんね、いいっすか、僕、はい、こちらです、400カロリー、300台かなってちょっと思ったんですよ、360以上とか、そんないかと思ったんですけど、でもちょっとやっぱピークということと、やっぱりちょっと勝負かけたいなと思って、ちょっと上目予想も400にしました、はいお気に入りと思っ て, て、<笑><笑>な<んか><笑>スタバのフラペチーノ、めっちゃカロリー高いみたいなの、いたことあって、あなるほどフラペチーノの上みたいなもんですよね。そう なるほどはいで今上と下がウニ堀ちゃんとヨシタカさんですね、うん、これは正解の方にすはい正解はヨシタカさんめちゃくちゃ近い 324kg おおすげえ っ, っ, ってことはってことはウニ堀ちゃんやったよかった<笑>約倍だからね<笑><笑>あなた約倍だよしかも結構溶けてんなこれ<笑>なんかもうちょっと待って <笑>これ、これあのピー入れてもらってくるないんだけどこれマザーズのゲップみたいになってるんだよわかるわかりません色もそうだし崩れ方がゲップなのよワイちゃんこれゲップの顔だもんこれあのモザイク入ると思うんですけどこれゲップの顔なんですよこれ廃蜜、廃<笑>蜜持ってきて誰かいただきますあれってことはこれでえっと、二問一問二問三三問 三問<笑>やばい。やばいじゃん。次待ってます。<笑>じゃあ次行きますか。はい。次で何問ね。次で七品目でおお。七品目ね。はい<咳>。続きまして、まあ 見, 見たことないです。こういうもの。人参。えか。の。ね。玉ねぎ。玉ねぎ。はい。山マトってなんですか。 甘いとすかする甘い感じで、じで生姜とかでな甘い髪を切るああ、よ。食そんな詳しくないからわかんないけど。あその一貫に対してのタロリー。はい。ちなみにちょっと難しいと思う。グラムのピンク。ピンクお願いします。はい、70秒。70? 70? あ、それ意外と考えてないん、ね、はい。わからないなりにも、行きましょう。じゃあ、マックスさん。はい 僕が思うイノシシのカロリー七十グラム。こちらでね三百五十。デン 350! 意外と言ってる言ってますね七十グラムですよ。いやなんか強気の三百五十でイジブスゴ。外したりイジブス。<笑><笑><笑><笑><笑>天の声からガイアが飛んでいく。は, <笑>はいそんな感じです。はい。いやマジかちょっと。理由があって何で大ブリッジにやってた。じゃあでし 70グラム約半分でですすす<笑><笑>はもう、れ<笑>、ね、あれお<笑>中間あゃ<笑>、はい、ゃんんんととしはいいっっなななみみ<笑><笑>さっき油構ああてたたじででですすか多分、彼ら食べたことある店なんですよでも大体そういうことか で、しかも、グラムなんで、絶対ががあたりが一番いいちょうどいいのがあるのここにここでっっっつつききましたた今、先輩はきついいてて言った、ね、ちょっと気をかけや正 解, です、はい、正解は186キ ロ, カロー超キャれはダメなやつだ、しかも俺2個目間違えたの。うん じゃもう俺全然とんちん ン, ンなことしたことだね。なんんんかこのっっていですすねねあ、ああ、も匂まませちょと正直、うん、匂いは いい感じよ、割と、うん、<笑>ラブより全然うん食べますうまい確かに<笑><笑><笑>普通にうまい片削ったの結構肉質は食べらないしっかりしてる赤身がなんですけど多分これ味付けがこんなに甘くて あの、イワシのやつとかあるじゃないですかはいはい、はい、サンマとかあの、あ、ノリは一緒ですそれの、なんかあの、獣 だ, だけで、うん、イノシシかって言われたら多分正直わかんないと思全然うん、全然マジかさ、<笑> 1秒登録しちゃうすか<笑><笑><笑><笑>その可能性あるよ<笑>企画倒れ企画倒す全然うまいむしろうまい、うん、うまいうまい下がサンマだっ 頑張ってくださいもうちょっとおいい じ, ゃんじゃあ次いい。い。ききまますす。か。はい、はいはい、ラスト2問です、はい、続きましても、と, もうかんねえ<笑>とりそうだよねふか ゴリちゃん、まあ茶髪じゃないですか。まだ食べれますか。マッペさも全然、うんも。うん。すごい楽しです。ああ、これは面白いです。<笑>です<笑>もうおにぎり一個も入んな、ね、い。全然最近間違えてないのに一番クしそうなの、うん、吉かさんってい。そうそう間違えてないんですよ。<笑>全然間違えてない。なんなら一番正解が多いの。今何個間違えてるの？これ二。二二三です。これさ、出したら三三三になる可能性があるかもしれない。 そうだだっったらみんなでなん<笑>シャラッ と, ことでこれてこンどか誰も助かるんですよ、ね、<笑><笑>じゃあ、マックさんから。う<笑><笑><笑> はい僕なんとマジで !?250 ぐ、はいかもう本当わ分かんないですもう、まあ、こんな感じかなってちょっとさっきよりは脂肪分があるかなって程度です、うん、そこま で, でもそこまで多分行いってないのかなとかみたいな感じなん160ですよ260ぐらいすごい !2 人に罰がつくか1人1人になるかはいこれだって これ、はすすごい接戦ですねこれミリゴリちゃん負けたらもう負け角でしょ負 け, かけですけど、でまあはい、で正解は253キロから。 で, つまりです俺俺もも言わない<笑>俺何も言わわわなないいいいだけは見ててるよ黙 っ, てうわっ<笑><笑>サッとう同じ匂プルルしてるってるね。るねコラーゲン的な ラチン的な、うん、ちょっと特殊なジャンルな気がするかもしれない、うんか味で言うと、うん、サバの緑なんですあじゃあ食べ慣れてる割と味は食べ慣れてないんですけどこの脂を乗っけた方が豚肉っぽいなんかよくわからない え、それ単純に美味味味しいいだけ味はは、じゃあ別に全然味けます、ねおーえーえー、ーでもーです、味ごいはないんでしょ臭みあありますよある結<笑>、はい、だ入れえと思いま す, <笑>すげえな、ササクサクいったな。そんな行っ行く行っ行くすご い,、ね結構 い, い 確かだ確かだだたっんいてだようわゴ今日お母さんにご飯食べてくるっってないです言た。よられる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 んうわきっ気持ちいい。<笑><笑><笑><笑> <笑><笑>ちょっと頭かお腹いって見てるだけで頭になってっちゃうちうわお腹も頭も気持ち悪い<笑>ちょ裏見せてよカメラマザんに裏どうなってんのが<笑>いやき つ, ついだな一口は<笑>いやさすがに一口はきついんじゃよ<笑>い でもこれあれでしょモザイクなんでしょいやこれ結構湯切るねマジかけてます<笑>えこれ、餃子っすち<笑><笑><笑><笑><笑><笑>ちょっとこぎちゃっとゃたけど、ね<笑><笑> うわっあああああうわこのリアクションマジだなリアクションが取れてないリアクションしてる時ってマジだよねあーあああああああああうあああああああああああああああああああああああああああああああああてあああああああああああシンプルに 今度からサムライイーティングスの最初、うん、タランチュラ・ハンサム・ハンター・ミニゴリでいいですかなんて言っためちゃくちゃなんしょうタ。タランチュラ・パンターいや、タランチュラ・ハンサムって言ってた<笑>タランチュラ・ハンサム・ミニゴリハンサムって言ったタランチュラ・ハンサム・ミニゴリ毒が効いてます<笑>うまいこと言ってんじゃねえよ。<笑>